2月13日、平成19年第1回阿蘇市議会臨時会が開かれ新議長新副議長が決定しました阿蘇市議会が新体制になって初めての会議となり佐藤市長の挨拶のあと宇野議員が仮議長として議会は進められました議長副議長選任は選挙投票で決められ大倉議員湯浅議員の立ち会いのもと開票され 議長は高藤卓夫氏に選任されました議長のえ一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思いますただいま各議員大多数のご推をいただきまして議長という愛媛名誉なそして重要な役職をわりましたことをまずもって心からご礼と感謝を 新副議長は田中議員、古澤議員の立ち会いの下、開票され、田中典次氏に選任されました。選任後、高藤議長により議会は進行され、第1回の議会は閉会しました。